接触。うん。接触が悪いか。で電気をつけてもらって全体の電気の回路図を完成させてもらいう。あ、そうです。正<笑>解<笑>ですけど。マジなのでこっちが長い。 端子がクリア。長い。こっちが長い。こっちがプラスで。はい。鳴します。いいえー、これは成功です。ね。スイッチオン。ジングルベルです。見ててください。じゃあ、スイッチ。うん。二百 m って書いてあるところがあるんですけど。で こうしたらこれ流れてる電流ってことやね1ミリアンペアあ、そうそう、1000ミリアンペア2年生ですね教科書は二年生ハンペアにならったと思うんですけどみんな優秀なので覚えてるプラスとマイナスに注意して測ってもらえれば大事です 2つのグループに分けてほしくてプラスを上にしてか接触が悪いかプラスかマイナスを間違えてるんですけど、うん、もらえればプラスとマイナスを意識してレッサーで両サイド測ってもらえれば。 はい、のにあっ、うん、であ 113.75 とかじゃない、うん間取ったらうん